どうも野田克彦です。僕は久留米の街が大好きですこれまでに久留米を舞台にした歌たくさん書いてきました例えば筑後川であったりかすりの歌かっぱの歌であったり靴の歌も書きましたねあと日本三大火祭りの一つと言われる鬼を 文化界の歌も書いてありますよ。まあ、とにかくクルメいいところがたくさんあります。歴史的にもね、とても感動的な話がたくさんあるんです。そんなえ素敵なクルメの良いところを歌にして、全国の多くの人たちに届けていきたいと思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。クルメ最高。